再び、時、はつ形とはあやかしの名のことまこととはことのありさまことわりとは心のありさま形とまこととことわりが示されたとき 大麻の剣が抜け物ののを